はい、えー、おはようございますえー、だいぶね天候の方が崩れてきてますね、えー、今あのヤフーの天気予報を見てるんですが、えー、避難指示が岐阜県愛知県京都府大阪府和歌山県 だいぶね西の方から天候が崩れてきてるようです、えー、私が住んでいる、えー、東京都世田谷区も、えー、今朝ねちょっと晴れ間が覗いたんですが相当風が強いです、えー、西の方の方ね災害に遭われた方、えー、お気をつけください、えー、とても心配しております、えー 大阪はね、えー、もう雨の確率 100%、高知も 100%、うん、東京はね、60% なんですが、あのー、朝必ず、多摩川の河川敷にね、散歩に行ってるんですが、まあ、相当風は強かったです。ね、これれから天候崩れると思うんで、まあ、お買い物などはね 午前中のうちに済まされたらよろしいかと思います、えー、なんともねこういった状況なんか今年は梅雨も長いようで、えー、大変な状況が続くと思いますが、えー、お, お家でねお仕事されている方多いと思います、えー、十分ね換気されて、えー、手洗いうがい あとはね、アルコールでの消毒など、徹底していただければ、えー、ウイルスのね、沈静化にも、そして最終的にはね、感染者がゼロになることを目指して、みんなで努力していきましょう。それでは、私も十分気をつけていきたいと思いますそれでは失礼いたします。